ちょっと大ききいのがでる水にね溶かすのにはちょっと時間かかります。 ポタポタポタッとこう割り箸の先っちょからポタポタポタッとだんだん溶けてくるとねドローって感じになるんですけどねだいぶだいぶ溶けてはきたんですけどまだこう白っぽい粉が残ってる状態なのでこう根気かけが出ていただきします溶かして溶けいい溶かしておいたやつがあるんですけどもこれですねこんな感じです もうなんか水飴っていうかうんほんととろみですねいわゆるとろみ焼きさじの方にちょっとまだ、えー、粉末が残ってるんですけどねちょっとやや濁った感じのとろみのある焼きになりますこれだけだとちょっとあの透明のままなので色をつけてみようと。 えー、もうすでにこちらにねあの食紅でローチみたいなのがあるんですけどもとろみのあるものをカップの方に移していますはい食紅を4色揃いといたんですけどえー、まあイクラをイメージして赤い食紅を ちょっとたくさん入っちゃった薄い方がねちょっと透明であの透き通った感があるから綺麗かなと思うんですけどちょっと毒々しい色が色が濃くなっちゃいましたねっ焼、ね、さじでそんなの使っちゃったんですけどこれをこのとろみをですね 撤下する時にこう割り箸がちょうどいい感じで適化できるので割り箸をかき混ぜ棒でこう使うといいかなと思います、うんまあ、そのままね割ったとこう捨てられるっていうのもあるんですけどねはいじゃ次こちらなんですけどこれがこビーカーにえー水が入ってるんですけどねここに塩化カルシウムですね c c 塩化カルシウムを溶かしまして水溶液としておきますこちらはすぐ溶けますねこの濃度も若干関係があるんですけど薄すぎてもいい形のカプセルできませんし濃すぎるとねちょっと変形涙型のカプセルになっちゃったりとか塩化カルシウム水溶液に 先ほど作ったこのアルギサン酸のトリもですねこのトロトロっとした水溶液を下していきます最初形がちょっといびつだったりするんですけど糸引いたりですねいびつだったりする時はあるんですけどだんだんこう丸くいい感じにまとまることがあるので根気を強く入れてみます。 出来上がったやつを取り出してみますと、うん、こんな感じですかねよいしょこんな感じですかねこれ今尻尾入ってますねこれねですね きれいに見せるっていうのは結構難しかったりなんかしますけどこんな感じですかねピン先ほど作事前に作っといたですね青いの も, もドグドグシールですけども青いのもやってます割り箸じゃなくて太い試験管ですとかね 割れ場所で太いものを使うとより大きなものができるとかそういうのがあるみたいです黄色ですねうわぁちょっとひどいですねこれ。 こすか。したけどこんな感じですねカラフルな球状のイクラカプセルイクラじゃないねイクラとは限らないですねですね を突っ込みすぎちゃってこぼれちゃいましたけどこんな感じですね一粒ずつじゃなくてちょっと高いとこから。 めんどくさいのでポタポタポタポタとああちょっとちょっと入れ過ぎてこう引き換えの卵みたいなつねいてるちょっとでねであの試験管なんですけども試験管でやるともう少しでかいのができるかなと思ったんですけどポタポタポタ 突っ込んで取り出してみますかつないいがっちゃうのもありますね丁寧にやればもう少し形のいいのができるかと思います っていう独特の食感があるんですけどね。 ステサリーみたいツな繋ながってるのもできちゃったりして試験管でやると大物ができやすい傾向はあるのですがちょっと大きいのができる